パリとした印象なんですけど、で実際どうなの？は柚子のさっぱやかな香りしてきますね。ではいただきます。 噛んだ瞬間に鶏肉の旨味みが口の中にグワッと広がってくるサラダ生地にシュチキンの共通の美味しさはありましたねただ柚子胡椒といってますがどちらか柚子が強めで胡椒の刺激はそんなになかったですねなので柚子を楽しみたい方におすすめですがこしの刺激も求めた方がちょっと物足りないかもしれないですねその点がありますのでこちらの点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです、えーえーえーえー